ア イ, ツーイエーイ<笑>自転車<笑>閉まってるーそろそろオープンおはようございますおはようございます今日はどこまでですか今日はパラダイス ま<笑><笑>もなくオープンまもなく函館ゴールドラインオープンします混んでますね今年も雪が少ないけどハロー how are you i fine thank you good great see you <笑> <Yeah>. <笑> お, おはようございます間に合ったすさすがあ、ね、<笑>頭少しう一番だね<笑>今日はどこまで行くんですか今日は一周一周いい す,、ね、すごいおはようございま す, おはようございます何したいんですか<笑> かな死んでる人たちがいる。登, る登って半日は、ね。箱だゴールドラインを開通する人たちです。<笑>違うか彼らが雪が恋しくて掘ってます。 開通イエーイだイスっ出してるね後ろでやると。ね あ れ, あれ<笑>近づきすぎだから<笑>近づきすぎ<笑><笑><笑>、えー、見, 見せてください<笑><笑>こうこうこうぐちゃぐちゃ<笑>エアマット<笑>すごい2020年2020年の 今年のような天気で函田ゴールドラインが開通します雪が少ないですいつもより雪がないなぜ私たちが雪のことを大事に思ってないからじゃないかな違うか プラスチックもあるし二酸化炭素もあるしああ小さい<笑>えこ、ー、んな壁初めて見た<笑>まあ来年までは私たちがもっとこの地球に大事にすればもっとい い, いい雪降るでしょう 青森に確かに雪がいっぱいあるんだけどその雪が溶けて平地なところに戻ってき て, て美味しいリンゴとご飯が私たちに帰ってきますよここに雪がいっぱいあることは大切なことです<音声>